登別温泉をお楽しみの皆様、閻魔堂においては、マスクの着用やソーシャルディスタンスの確保など、感染症、感染拡大防止のためのルールをお守りいただき、見学・ 動画写真撮影などを行っていただくようお願いいたしますご理解ご協力いただき登別温泉でのひとときをお楽しみください間もなく始まりますのでもうしばらくお待ちください たくなくば行いを改め禅を継ぐ極楽浄土を目指すのじゃ悪行を重ねる者どもはこの縁ずから自分の日夜が。 you、mm -hmm.